平野は買い物に出かけた先で、転んで腕を怪我した天末を告白。失血したのだが、知らない人に血を吸われた、と明かし、結構年配のおばちゃんが寄ってきて、見せてごらん、って言われて、ちゅうちゅう吸われた、と振り返った。その感想を平野は、ちょっと生温かいし、なんか不思議な気持ちになった、とコメント。拒否しなかったのか聞かれ、拒否できなかったです。 僕、人見知りなんで、急に人が現れると、あ、ちょっと、とかできないんすよ。だから、委ねるが、ママ、と話して、周囲の笑いを誘っていた。天然ぶりが話題の部屋。同じ地の話では、6月11日放送の、踊る三魔五天、日本テレビ系、で、食べ歩きをしてたら口が血だらけに、というエピソードを披露。 食と向き合いすぎたという平野の説明を真剣に聞いたサンマは混乱していた。平野は舞台、ジャニーズアイランドに出演中。演技力はもちろん何が飛び出すかわからないトークも魅力だ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。